猫シェフの料理日記「おのころ森の小さな原っぱにある俺の店周りに家はないけれど森の仲間たちが食べに来る」に「2やあみんなどんなこれ俺のバイクかっこいいでしょあのねこの「猫シェフの料理日記」はね本番は新年の1月1日から毎週水曜日更新になる予定だよ12月中はプレオープンだ レオープンと本番はどう違うのかっていうと12月中は更新が不定期なんだ12月の内容はねワニさんがやってくるよワニさんが何を注文するかは見てのお楽しみそれから絵本エミリーおばさんと9匹の猫前編後編をアップする予定だよお楽しみに話変わるんだけどさ毎年暮れになるとベートーベンの大工歓喜の歌はあちこちでやるよねあれさ 第一次世界大戦が終わった後に平和が続くことを願ってドイツから始まった風習らしいよ日本では第二次世界大戦が終わった後1947年からなんだって二度と戦争を起こさないそんな気持ちで聞かないとだねでもなんでタイトルが「さんんのの歓喜の歌なんだろうね戦争がないと建物が壊れないぞ」って大工さんが喜んだからかな他の職業の人も喜ぶだろうね まさかフリーメーソンの陰謀あれは石工かなんちゃってね気に入ったらぜひチャンネル登録とシェアお願いねじゃまたね